Nippon Ichi Software presents. This game has only one battle sequence. Thank you for your understanding. However, it will be one huge epic battle! Thank you for your understanding. In the year 20XX, Ashes of Hellfire. Rather, a lovely prophecy told of a baby who would be the catalyst for bringing in Unprecedented danger to the world. The people called this infant Super Baby and heavily pampered her as their savior. However, that would not last long. こちらが運命の決戦の舞台です我々人類は滅亡するのかはたまた栄えある未来を掴むのか全てはこの一戦世紀のラストバトル ペレンノジャーが負けけるわけないだろ明日も地球はあるんだからちゃんと先に宿題も家事も済ませなさいさてそれではここで運命の決戦に挑む両者のデータを分析してみましょう初登場以来連戦連勝正義のヒーローを次々と描いて表現してきた悪魔将軍田中ですん目から外交戦口からは灼熱の ボスにふさわしい能力の持ち主です対するはこちらは初登場以来連戦連勝藤見との定評がある我らが無敵のヒーロー絶対勝利レンジャーその強さの秘密は正義と愛の心それがマックスに達し感極まった時新・負けレンドジャーに変身おっと皆さん 悪魔将軍田中デスダークの登場です悪魔将軍田中デスダークが誘拐したスーパーベイビーを人質にとっていますこのスーパーベイビーが田中デスダークの手にかかってしまったら地球はもうおしまいですマクリンのじはダだー挑戦状をくいつけておいてまたせるとは。 ヒーローを名乗る資格なしどうせおじけづいてどこかに隠れているのだ<笑>だそうです田中ベスタートだけではなく世界中の人々がマケレンドちゃんの到着を今か今かと待ち焦がれています 本であらねばならぬヒーローが一番大事な場面で遅刻とはお母さんが起こしてくれなかったからなんて理由にならんぞ急げ俺ドア<笑><笑>そそこの通りすがりの一般ピーポーの方すまんが君の名を。 聞かせてくれないかうんヒーロー向きのいい名前だ頼む俺の代わりに地球を地球を守ってくれないかいや隠しても俺には分かる君の中に眠っている正義と愛が いや愛する者と地球まあ、ありがたいよくぞ決断してくれた君ならきっと田中デスダークをラスボスを倒せるはずださあこの変身ベルトを受け取ってくれこれさえあればどんなヘタレでもどこの馬の骨でも 負けれんのジャーに変身できる地球を頼んだぞ、うんかね、ね今ぶつかったのって負けれんのジャーだったよねだ、大丈夫だろう。 相手は不死身のヒーローなんだ死にゃ死ねえよ。ででもさ。 あどうやら負けレンのじゃあは本当に逃げたようだやはりこの世には正義も愛もないすなわちヒーローも存在しないのだ じゃねえかほんとだマジすっごいさすがヒーローって感じだねあとは負けれんジャーが勝ってくれれば俺たちは無実ってわけだおい無実無実負けれんジャー、がんばれーよく来たな負け もヒーローを名乗るならばこのスーパーベイビーを救ってみせろさもなくば地球は終わりだスーパーベイビーは死にそして世界は滅亡するだろう 地球が滅びてしまうマケレンドジャーが負けてしまった今世界の警察地球の守護者であるアメリカが人類を救わねば見えん地球の未来が見えんぞい。